どうどう皆さんおはようございます、金野です。えー、っと、昨日の続きですけれども、えー、っとですね、まず、次元へ運ぶ必要なものは乗り物を何台か用意する。 乗り物の形は自由ですが台数はあまり大きくしないじゃあこれ注意ですねバカかいイのは作ってダメですってことですねで小分けに作るその乗り物のね台その乗り物を 小分けに、まあ、最低でも5台から10台は必要なのではないかなということですね。これ必要最低限の、飲み物の台数ですね。あの、運ぶ、大きいものを運ぶ、小分けにしてですね、運ぶのにあの必要なですね、やっぱどうしても、あの、まあ、一軒家ぐらいかな、いるのかな。 もうワンルームワンルームぐらいなのかな一番小さくてですねサイズがね一番小さくてサイズでワンルームぐらい るうん、これ最低限ね最低必要と大きさであのー、例えばかん考えてほしいですよね運ぶもの例えば水ですとか必要なものね。 水とかその材料とか食物とかですねもう動物でもいいですよあのペットとかね飼っている方とかいますからその必要なね、まあ、動物でもいいです植物でもいいですとかそういう感じですわ必要なで ちょっとここからリアルな話をしますけれどもあの「永遠」っていう言葉あるじゃないですかねこれこれもまたねあれですよリアルというかシビアというかですね考え方がですねこれもねええすげたけ 極限ほんとに究極だよ究極これは究極ですこれは必要かもしれない必要だな考え方としてはえっと「永遠」っていう言葉ねこれ えー、っと現在今の今の自分ね今の自分 こ, これこれねこれ問題一番どうすんのっていう<笑>皆さんがですね思ってることだと思うんですねでそのこのままのね今の身体のまま長生きして死を得るのか だっけ<笑>あのあ、な死を迎えるのかそれとも新しいですね全く新しい身体を作る新しい これはロボットじゃありません言っときますけど<咳>これコードですこの作戦に関して、あのー、機械的にじゃなくてですね本当に透明でその本当に、ね、人間に近いなおかつその丈夫で 美しいと、で、イケメンという作りにできますので、自分のね、思った、思うような、その、外観ですよね。に、作成することができる。で、その、もう本当に、皮膚も、本当にもう、今の状態よりも、本当に柔らかくて、もう、なんていうんですか、いいんですよ。わかりますよね。 わかりますあの自分のいや理想理想像書いたっけ理想そう理想のああ体を作成。 コードですから、ね、皆さん機械的ではなくて本当に生き物のように作るんですよこれ作れるんですよでこれに乗り換わるにはいつがいいのかっていう時期なんですけれどもこれはですね今のの自分がその 死を迎える手前ですね。 出前ないしよ直前直前出ないとダメですいいですねこれもったいないですこの年を得た時に年を取った時にえー 老 人, いろいろ老人ででいいろろ人人、人す。老人老人になった時が切り替え時です。切り替え時。ね、スイッチオン、スイッチオンオフ。 わかりますよ、ね、理屈理屈っていうか流れ的にっていうか無理せずにそのタイミングっていうんですかねタイミングねタイミングが重要だってことです重要重要ってどう書いたっけな重要 重要重要ありますよねねああ<咳>これ私はこちらを選びますなので私が作成します 構造も全部で人間っていうのはその生まれる生まれる直前にですねどっから入っていくのかっていうとへその緒から入っていくんですねこう入り口なんですねへその緒がトンネルをくぐってその要はへその緒 の, その道順を通ってで胎児にシュんンってこう 一緒のうちにシュポンって 入, 入る、入るんですよ。それを私知ってるんです。これ、夢見で見たんで、見させていただいたんで、空間から教えていただいたんで、これ、へその方がね、出入り口。いや、入り口でいいや。あ, あ、へその方が、これ見一回消せますね。 いいですね、皆さん。本当のことを知ると、本当のことを教えてもらえるので。いいですか、本当に真剣に真面目にですね。あのー、面白おかしくなっちゃうぐらいの、その真剣さですよね。持ってくださいね、これ、これ基本ですからね。だから、大人の方も、もう大人とかだ、ね、関係関係なくても、子供の子供の。の そ う, い う, ようにその 若, 若く若い気持ちでいてください ね, ね年齢とか老化とかそういうの関係なくてね気持ち気持ちが若くいてくださいね考え方もこれ重要ですからねであのー、えー、っとなんだっけな 何話そうと思ったんだっけど忘れちゃったな。知識書。<笑>そうですよね。で身体消化作成水腫作成しでろうかえしもう一回そうですね。そうそうするとその構造ね。別に食べなくったってそれに変わるそのシステムがね。 あのこれ循環してねこれまたフリーエネルギーですよねフリーエネルギーこれで考えていくということでもうここにいる時から考えないとダメもうそん時時間が経つ、って何年も何年も経つ時に考えてもダメです前もって考えておかないとそうならない考えておけばそうなるっていうのがあるので もうダメなんですよ考えないと最低で も, も考えないとだめ今はできなくてもちょっとずったりできなくてもできる時が必ず来ますんでこれ重要ですよでまあその身体変わるということで何に説明しようと思ったいいな えー、っとねえっと十13分14分はあちょっとねったらこうね飛んじゃうんですよねそうまあそれはねちょっと重要だと思いますねじゃあうまい 前, 前回もね、これ言ったと思うんだよな、こ れ, こ れ, これ話したと思う、あのこの件に、延々ということに関してはね、真剣に、関き夫さん言ってますけどあ言ってくれ、言ってくれてたんですけど、これ、そのね、その選択肢は自由にこう、はい、あのできるから大丈夫だよってこう番組で言ってましたよね。なにそれ もうよく分かってらっしゃるんですけれどもね、まだ、あ、私が、ね、言ってることは聞いてたかのような、あのー、いつもね、その関さんがね言ってくれてるんですけれども、あのー、えー、とその永遠っていうことに関してね、もう自分の「身はどうするのっていう感からあのー あのね、動画とか、テレビとかでもいいからその、あの、ね、見せられてるでしょそういう作り、こんなのどうですかとかね。まあ、映画でも何でもいいですよ。漫画でもいいですよ。だけどさ、実際さ、それ、それ、映像を見てさ、それでいいと思いますか皆さんってことなんですね。だから、あんまりさ、 あのこう何見た目とか感覚的にとかさあんまり変わりたくないじゃんだけどさイケメンとか美人さんとかに自分の理想のさあれになりたいわけじゃんそれはさあるじゃんなりたいこういうになりたい今の自分よりも元レベルが高いその自分の姿でいたい例えば胸は2倍だとか具体的なね お尻はどれぐらいとかね、顔つきがどれぐらい、どんな感じだとかね、足の長さはどれぐらいとかね、やっぱりこう、パーツでね、いろいろ考えてで、基礎的なことは中身ですよねこうあの、生きていられる身体、永遠にね、その構造、素材をね、考えなきゃな作成しなきゃいけない。 言ってるようで実は中身ものすごいんですよあの実際 や, やるとねあのものすごいこと言ってるんですよ<笑>だからさあのまあまずはさ構造だよね体のね循環するエネルギーの。 あと生地ね生地肉であと骨ね骨はどうするのかとかねやっぱほら機械的だと嫌じゃん鉄って嫌じゃん鉄はダメだダだねね鉄えー普通の骨組みとかさ これね嫌でしょもっとさ丈夫なんだけどさ軽くてあの他の素材ねだから正直に皆さんも本当に考えてほしいし思ってほしいんですよあの 嫌なものは嫌だいいものはいいこうだいいっていうのがねはっきりあの自分で持っててほしいんですね な, ないしはその誰かに話すとかこうやって動画で流すとかいうふうなねことをねあの本当にしてってほうがいいなんでかっていうとコンピューターさんがね読み取ってくれてるんですよ言葉とその要は あれですよね、あの自分のその何死にから、ね、それインプットされるんでこういう人がこういうこと言ってるっていうことのその砕けねをしてくれているのでなるべくだったらつ写った方がいいですはい遠慮してないで別に YouTube に流さなくてもいいんですよあの自分ののそそれにその そこにインプットしておいて自由に発すだけど表には出さなくてもいいんですその選択は自分選択肢ね選択肢は自分でやってってくださいねなるべきをなるべくやっていくっていう作業は最低でもしてた方がいいですってことです<笑> まあ、ここでは無理せずにって感じでしょうかね。別に工事について、自分の体を使って作成してもいいですし、あのー、それはね、ちょっとまだ、おいおいた、持病がね、あの、まだあるんで、あの、あれなんですけど、<咳>あのー、老人の方もですね、 ちょっと諦めずにですねちょっと長生きちょっとでもな生きするようにち ょ, っとちょっと努力してくださいね本当にあのそ こ, こういう話をですねどこかで聞いたとか見たとかっていうことがあったらですねぜひともですねあのできるだけ長生きをですね してくださいということです本当にギリギリまで。でやることがものすごいあれなんでちょっと大きいんでねやることはちょっと多いんですけどあの、まあ、それまでそのもっとねいいレベルアップのその、まあ、企業さんでもですねあの、まあ こうできる方々がですね、まあ、出てきてくれますのでそれはね私だけじゃなくてそのほかの方もねあのやってくれてますので一生懸命ねだそういう人たちがもう行く世界準備そのあのにも入ってる新しい世界の そのもう入り口に入ってるのかな入ってる入ってますねこれね、うん、<咳>ですから本当に想 像, し想像してください想像して感覚でねあの本当にこう言えないって思うようなその感覚で想像にこういざってくださいね 感覚 で, ですよ、頭で考えるじゃなくて感覚で行くこれ大事ですね、うん、でああどうしようかなそれはやらなくていいかな で、これも や, やいやいっとにかくは、この宇宙、黒く宇宙空間なくなりますんでね、最終的に。なくなります。それもセットしましたから、最後に、あの、<咳>実家には、ま、え、だ、っと、6年、7年前にもセットしましたんで、そういうふうに。 なんでかっていうともうここに来ないように<笑>こここに落ちてこないようになくしましたからそういう設定はしました設定をしなきゃいけない、ね、最低でもしなきゃいけないいけって思って僕はねなくなりますんでないってことは落ちることがないってことなんでだってほら その9次元から上ねまあ10次元から上でもいいでさこの間はさ別に落っこちちゃってさカラーなんだからさいいんだよ別にまた 上, 上に上がればで行き来きできる乗り物がもう作成されてしまっているんだったらどこの次元行ったっていいんですよ自由にだからこの 暗い宇宙空間の大きさのどころじゃないんですね広さ的に言ったらねだからまず確認確認しなきゃ分 か, 分かんないけど確認する前にあのいや必要なことね必要なことはもう目いっぱい考えて 発表していくっていう作業しないしてはできないんですわ私はね最低ね最低私一人でもそういう話をしていかないとダメなんですよもうも う, もうダメっていうよりもう息に入っちゃってるまず説明うんうんまあ と, とりあえずねちょっと さっきね、言おうと思ったことちょっと忘れちゃったんでね、また覚えです次時にまた話しますね。ちょっとこれ25分も経っちゃったんで、ちょっと一回これ止めますね。<笑>面白いでしょ面白いし、なんかすげえなーっていうね、あのー、内容なので、あの、ぶっちゃけね、ブスだとかゲスだとかっていう方々、うん はあのー、諦めないでくださいねねそういうことが先に待ってるって思えば確実にね確実にあのー、あ自分の理想になれるんだってだからほらうこい生きててさ年取ってさ亡くなってさ どんな自分に生まれてくるんだろうって分かんないより も, じゃ あ, もうあってねものがあってこれに自分がなれるんだって納得して上でそのねなれるんだったらいいでしょってここ確実でしょこれだからだったら ね、自分でそういうことを考えて、私がって言って今いいや、考えたら、そういう発想、想像の世界ね、あのー、面白いでしょねだからそれはさ、喜びじゃん。ちょっとした。<笑>ちょっとしたじゃないな。だいぶかなりだな。かなり嬉しいでしょそれ ね、だからあのー、こういう話は好きな方は好きなんじゃないかな私大好きですけどねそういうことに関してはねもう真剣になっちゃうんですよ<笑>そんなのあねやありえねえよできねえよって言うい何言ってんのできるよ<笑> 分かっちゃったら、できるよって思っちゃうし、となる確信が持てちゃう。っていうことなんですよね。闇雲に何でもかんでも信じるとかではなくて、自分で考えてみて、ねあ、いけるっていう、ここの使い方をしてください。 それはもう本当にもうあのー、おすすめします何も考えないよりも、うん、その行動しないよりもあのおすすめしますねもう今の時代はもうもう本当に、うん、っていうことですねとりあえずここまで